a n a 5 0 0 2 6 from Osaka に旅 is now arriving。<音楽> Nagasaki is now arriving. On, This dual flight combines ANE flight 3738. ANA flight 0982 from Saga is now arriving ANA Flight 0252 from Fukuoka is now arriving. ANAFLIGE0696FROM y a m a g u i u b e IS NOW ARIVING 到着人のご案内をいたします札幌新千歳からの ANA62 便は 到着いたしました ANAFlight0062 from Sapporo-Shinjito-se is now arriving 館内の皆様にお願いいたします。ウィンナーにおいての歩きながらの携帯端末のご利用は 事故の原因となり、大変危険です。ご利用をご控えください。また、エスカレーターをご利用の際は、キャリーバッグを体に近づけ、手を離さないよう、落下防止にご協力ください。 576便はただいま到着いたしました ANAFlight0576 from Lucky Imami is now arriving ANA646 便はただいま到着いたしました。ANAFlight0646 from 熊本 is now arriving.